皆さんこんにちは現代の物のけ姫こと真子ですながらでラジオながらじのお時間ですこのラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたり不意な質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思いますながらでラジオなのでぜひながらで聞いてください録画でお送りしていますが基本は編集なしの生放送感覚でお届けしています 聴覚障害の方は YouTube の字幕機能をオンにしてご視聴ください。最後に次回のトークテーマを発表しますので、最後までお聴きください。はい、ということで、えー、本日は3月10日、ながらてラジオはですね、基本的にその当日に収録するように、まあタイミングが合えばですけど、していますので、まあ本当にホットな、<笑>ラジオみたい、ホットな話題を。 ラジオではお届けしていいると思いますなかなかまだまだ浸透しなくて1回目より2回目の方の視聴者数が少ないんですが、まあ、少ないからこそ皆さんコメントいただければね必ず必ずというかほぼテーマに沿った内容であればほぼ読み上げますのでじゃんじゃんコメントいただけたら嬉しいです、はい、ところで「ながらでラジオ」のサムネイルというか今皆さんが見ている画像なんですが えー、1回目と2回目は私のびっくりマンチョコ風な、ね、絵でやっていたんですけども今回からはサムネイルが変わりまして「なんとかわいらしい絵でしょう」もう本当に私に似ているとは全然言いませんがでもめちゃくちゃ可愛く描いていただいた絵がありましてこちらはですね ツイッターの方ではもうすでに流れているんですが木田ビスコ先生という、まあ、あの漫画家さんがですね BL 漫画ああ「ボーイズラブ」ですねでクレマイスの男の子の、まあ、恋愛っていうか別にクレマイスだからなんだっていう話じゃなくて登場人物としてクレマイスの男の子がい て, てその子と、まあ、あの BL なのでもう一人の男の子との恋愛を書いた本が 漫画家、漫画がこうあるんですけども、それをこう描くにあたって、えー、私の YouTube とかを見ながら車椅子イスの人のお生活というかそういうのをこうなんていうの勉強して書いてくださったんだそうです。なのでその絵がイラ、漫画があ書き終わった後からの対談をおツイッターの方にも載せてるのでぜひ見ていただきたいんですけども、まあそのちょっとした 出会いがきっかけで私の絵をいいていただけることとなりました本当はですね「あのなからでラジオ」一発目からこのサーブネイルにし た, かしたいなとは思ってたんですけどもその対談の何て言うんですか皆さんに公開する期限というか日が3月9日だったのでちょっと。お ね、あのまだ公開できなかったということもあって今回からこのイラストでやっていこうと思います是非皆さん BL の方の漫画であったり対談無料で見れますので Twitter の方チェックして見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで本日のテーマはー好きな食べ物っていうのを皆さんから募集したんですが<笑>まああの なあんまり来なかったっていうのは正直な<笑>感想で、えーまあ、ちょっとでも書いていただいたのがあるのでそれ以外のねあの皆さん感想は書いていただけたんですけど好きな食べ物のテーマに沿ってのあれがなかったのでまずはちょっと書いていただいた方から書こうと思いますが「浩二さんいつもありがとうございますね」えー。 まあ、その食べ物っていえば草屋のワードがあったんですね草草屋屋を本本場場ののっっててあるんですね八丈島って本場なのまあなんか「草屋を食べたことがありますか?」って言うんですけど草屋はそれこそ小学校の時に食べた記憶があるんですしまあそのもう何度も何度も出てくる私のその地域の田舎のところで、まあ、いろんな家々でね バーーベキューをすするんですけど、まあ、みんな仲良しだから、まあ、バーベキューに呼ばれることも多々あるし例えばその人の家の前を通ったら「これ食ってげ」って言われて<笑>食べることもあったんですよ。ねその時に1軒行った時の家で草屋を多分焼いてたことがあってあのー、マジで臭かった。なんかその時、ね、草屋とかって多分バカとの様で あの草屋とか赤マムシとかいろんなその食べ物を食べたりあの全部混ぜて飲むドリンクみたいなやつとかをやってたからバカ殿で草屋を知ってたんですでそんな臭いのって思って初めて草屋を嗅いだ時はマジで臭かったけどでも本当に食べたら小学生だったけどすごいおいしかったっていう記憶があります。でもそれ以来草屋を食べる機会なんて ね、えだからそういう出してるところがあればいいけどないよね出してるところ草屋出してるところだからかといって自分で買ってさ食べようとも食べようっていうは判断にも至らないっていうかね頭に出てこないから久しぶりに草屋なんて聞いたなと思いましたねまああとはあ病院食の奈緒さんね病院食の。 ステーキすごいねえっ、ー、とリハビリ病院に入院してた時にそこの病院の調理のおばちゃんが自分の誕生日にステーキをこっそり食べさせてくれたってすごくない<笑>その調理のおばちゃんとさ仲良くなることってないからさすごい羨ましいなって思った。タリホーさんはあお母様が作ってくれたロールキャベツとか タケノコあと祖母が作ってくれたたけのこご飯ロールキャベツが母の味ってめっちゃおしゃれだね<笑>もうなんかうちの母親は料理がすごく苦手で別になんか母親のご飯っていうのが正直ないんですよねどっちかっていうとお父さんが料理上手だからお父さんのお料理はこれだこれ美味しいよっていうのがあって。 まあ、うちんちん民宿なので、えー、今ちょっと休業中ですけど民宿だからまあお父さん料理するわけですよお父さんとおばあちゃんが民宿をやってたから。でそのキッチンもガスコンロと別にあのもっとでかいガスコンロっていうのなんか本当に調理場にありそうなガスコンロ<笑>ガスガス釜何ていうのなんかそれがあってでその上で、えー、ちゃんと あの中華鍋みたいなのを振ってお と, おとがチャーハンを作ってくれてたんですね昔はそのチャーハンがおとのチャーハンがマジで一番うまいとその時は思ってた最近なんかあんまり作ってくれない作ってくれないっていうかまあその作る機会がないしその中華鍋を振るっていうタイミングがなかなかなくて食べてないけどそうチャーハンがうまいんだよねで まあえっと去年おばあが亡くなったけどおばあもめちゃくちゃ料理得意ででもおばあがうまかったのは天ぷら系というか揚げも天ぷらかおばあの天ぷらはめちゃくちゃうまかったんだよね。もうああいう人たちってさ超目分量なのになんでそんなにうまく作れんのみたいな感じで、えー、と天ぷら作ってて。で 1番は自家製ののポテトチップスっっていうのがあったんだよ<笑>あの学校から帰ってくるとわがポテトチップスを揚げてくれてて多分ほんと芋からスライスしたやつね揚げてくれててそのポテトチップスがめちゃくちゃ美味しかったんだけどでもま年取ってから「また作ってよ」って言ったけどねもう覚えてなかった<笑>覚えてないふりをしたんだと思うよねってお兄ちゃんってるんだけどね なんか作るのきっとめんどくさいから覚えてないふりをして断られてたんじゃないかみたいななんかそういうのもありますはいふもさん「私の住んでいるところはわんこそば冷麺じゃじゃ麺があります」もう完全岩手県ですね<笑>住んでる県はすぐ分かると思いますがまこさんは何か食べたい食 べ, 食べたことありますかおすすめ印象はありますか わんこそば岩手に岩手に鍾乳洞があるんですよ。お岩手の鍾乳洞の名前なんだっけな岩手鍾乳洞流泉洞っていう名前だっけかな堂あ、流泉洞だ。岩手県の岩泉 岩泉町に流泉堂っていう、まあ、その洞窟があるんですよそこに友達と見に行こうって思って、えー、行った帰りにやっぱり岩手と言ったらわんこそばやよねって思ってわんこそばを多分本場のわんこそばみたいなところに、えー、食べに行きました。 で<笑>あの行った時は混んでたんですよちょうど昼過ぎくらいに行ったから混んでてもうなんか周りのねお座敷でこう周りの人たちも見える状況で食べたんですけどすごいみん な, なんかグロッキーな顔をしてるというか食べ終わった人はなんかあおいしかったみたいな顔じゃなくてマジでなんか戦いを終えたような顔をしてる人たちがいて。 なんかちょっと不安だったんだけどでも、まあ、一緒にいる友達といや挑戦してみようっていうので、まあ、わんこそばを頼みましたで、まあ、そのまだ人がいる時っていうのはそのわんこそばを持ってくるお母様方奥様方お姉様方はある程度お盆にね、えー、と9個ずつお椀ね9個ずつくらい持ってきてその9個がなくなったら厨房に取りに行ってって。 っていうのなわけでですよでまだ人がだからお客さんがたくさんいる時はそのわんこそばを取りに厨房に行く列も並んでんのお姉様方スタッフさん方の列も厨房に並んでるからその9個を制覇するとちょっと一瞬時間が空いたりするのねだからその間になんかオプションっていうかちょっといいわんこそばセットを頼んでたからお刺身とかその口直しとかあとこう胃を。 ちょっと調整するというか、ね、ちょっとしたほんの一瞬の休憩タイムがあったのでも食べ続けていくにあたってお客さんたちがはけてって、えー、その忙しい時が終わったからうちらともう一組かもう二組くらいしかいなかったのしたらさスタッフさんはいっぱいいるのにお客さんはあのその数組しかいないからわんこそばの回転率がめちゃくちゃ上がったんだよね。<笑><笑>その担当の スタッフさんはいるんだけどその担当のスタッフさんの後ろにもうすでに他のスタッフさんがんそばを準備してんのだから今までやってきたそのちょっと食べたら休憩するっていうリズムがもうできなくて延々とわんこそばが本当にあるっていう状態になった時からめちゃくちゃしんどかったで食べる前からえっ、ー、とまあそのお友達だったんだけどスタッフさんに「どれくらい食べたらすごいんですか?」っていう話をして「 女の人だと30とか40がなんか平均だって言われたんだっけかなで男の人だと80とかくらいが平均で100杯いくとすごいんですでしかもえー、っとね80杯えどっちだっけ80杯以上でなんか札みたいなのもらえるんだよね80杯を超えましたみたいな100杯は100杯で100杯超えましたみたいな札がもらえてで えー、その食べ進めていくと30杯くらいまでいってもね全然平気だったのなんかえ全然食べれんなーって思って50か60くらいからぐっときたんだよねもう満腹中枢がというかもうなんかもう喉から下に降りていかないというかでももう気合だーって思って私は88頑張って食べて 友達は102か3くらい食べてた気がするけど、まあ、100杯超えて「わあ女の子な の, のにすごいですね」っていう風になったでもめちゃくちゃグロッキーというか<笑>本当に苦しかったねまあでももういっあでも今やったらどうなんかなそんな食えるかわかんないけどでももう一回やりたいなって思う。 そばはそばですごくやっぱ美味しかったからもう一回なんかわんこそばやりたいなって思いますで冷麺はねなんか正直あんまり好きじゃなかったんで、ね、なんか酸っぱいものがあんまり得意じゃなかったから好きじゃなかったんだけど最近は結構食べれるようになったじゃじゃ麺はねまだ食べたことないんだよねはい次 TO さんえっ、ー、と 最近好きな食べ物変わってナポリタン喫茶店で食べるナポリタンが好きなんだっていやわかるって言ったらあれだけどさおいあんまりパスタ食べないっちゃ食べないやっぱお米派とかそば、まあ、とかそれこそあの地元の麦切りっていうなんか冷麦みたいなのがあるんだけどそういうの結構食べちゃうから。 外食でもあんまりパスタって自分では選ばないんだよねでもなんか無性にナポリタンが食べたい時とかある最近でだから冷凍パスタとかのナポリタンね使って食べたりするけどああ美味しいなーって思うし昔高校生の時ファミレスみたいなところでバイトしてたんだけどね そこに鉄板焼きののナポリタンがあったのでもすごい出てたあのー、若者たちっていうよりはやっぱりちょっと中高年というかそういう方々に鉄板焼きのナポリタンっていうのがねめっちゃ出てたんだよねでもナポリタンソースってさケチャップとマヨネーズがほぼじゃんあれをね自家製で作ってたっていうかもう混ぜ合わせて作ってたけどあこんな。 簡単ナポリタンでできるんだっていう記憶とかがあるね喫茶店のナポリタンでも喫茶店自体がねちょっと少なくなってきた昔ながらのねがあるからどうなんだろうねでもいいよねはいありがとうございますで次岩見の国ブリチアーさんいつもありがとうございます えー、好きな食べ物は地元独自の「項目」っていうものがわかんないんだよね項目の赤点です赤点は島根の浜田市ではどこの家でも必ずというほど家庭に出てくるポピュラーなものでさつま揚げなのですが少し変わっていてさつま揚げに唐辛子が練り込まれているんです見た目は赤色のさつま揚げです少ししピリッとした感じで そこにマヨネーズをだってあ、カテ点ね初めて聞きましたでもうんとこっちの中部地方ってさ結構練り物系が中部地方からこっちなのかな九州も含めてなんか練り物系が結構盛んだなって思ったそんなに。 山形練り物系が多いわけじゃないからさすごい練り物系みんな食べるんだなって思った赤点ねこれなんか県民賞とかでやった時あったっけかなんか見たことある、えー、島根県ならど誰よりも知っているのどこよりも人気者とかってホームページに書いてあるよ えー、美味しそうだねでも確かにこれはめちゃくちゃ酒のつまみだわすげえポテトチップスの赤天王寺とか昔あったんだへえー、すごい美味しそうこれやっぱ地域のね食べ物を知るっていいなって思いますスティリマンさんはえっと毎日はご飯とカレーなんだってカレーが日本よりちょっと違って水っぽいんですって えー、スティリマンさんってインドの人なんかなでもすごい日本語上手だねうんうこんな感じでね皆さんあのー、好きな食べ物を呼びまして他の方々からメッセージもらってるんですけどテーマに沿ったトークはもうほぼ全部読んでますね<笑>読めるくらいの人数なので読んでるので是非皆さんねトークテーマに沿った おお話をお聞きしたいなと思がら字ではあ YouTube の方でも報告したようにコ ラ, コラボじゃないな、えー、とお話をね皆さんと直接お話をできる場があって、えー、直接じゃないか、まあ、その電話越しとかを通してお話できる場があってそれをあのー このね、ラジオで流すっていうのをやりたいなと思ってるんですだからその応募方法というかちょっといつ収録するかっていうのも結構私の予定でまちまちだったりもするのでそういう情報ながらじでの皆さんのゲストを呼ぶための情報は私のオフィシャル公式のオフィシャルラインで、えー、通知して募集しますので是非 公式 LINE まだ登録してないよっていう方は概要欄に公式 LINE 貼っておきますのでそちらからチェックしていただいて登録していただいてながらじの、えー、ゲスト出演枠というのを獲得していただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、えーまあ、今回は「好きな食べ物」というお話をしました。 えー、3.11 明日ですね3月11日で、えー、東日本大震災が11年丸11年目になりますね、えー、ホマー・オッサンさんは電動車椅子ユーザーで東日本大震災当日は通所先の施設にいました普段自宅から鉄道を乗り継いで通所していましたが震災の日は施設の1箇所に集められ家族の迎えを待っていました いつも自分一人で電動車椅子を運転していますが施設にいる以上は家族の迎えを待ちました夜遅くに父親と妹が迎えに来ましたが自分が知っている道でもいつもと違う風景に感じました自宅にいても野心が続き今でもあの日のことを忘れられません 健常の方も大変な出来事と思いますが障害がある私たちも何とも言えない状況でしたこの日はまだ眞子、ま、さんは健常でしたが車いすユーザーの気持ちになり難しかったと思いますがそれこそ何もできませんでしたということでした、えー、去年ですね東日本大震災の経験者というか 仙台市内で経験した方と実際津波でお家を亡くされた方の車椅子ユーザーさんのそれぞれのお話を聞きました、まあ、あの実際その何て言うんですかもっともっとというかそのお二方は、まあ、確かに被災はしましたけどテレビでは報じられないようなもっと大変な出来事に あの落ちたっていうほどの方でもなかったというかやっぱもっと激し い, い, い状況になった方はなかなかそのお話ができないやっぱり思い出してしまうし話をしたくないっていうことで、えー、取材というかねだからそれくらいやっぱりまだまだ10年経っても消えない思いっていうのはありますし。 まあ、その気仙沼の方で聞いた方はやっぱ車椅子で逃げれなくて亡くなった方もたくさんいるっていうのを聞いたっていうことだったので私たち車椅子ユーザーが、まあ、その地震、まあ、あとその迫ってくる津波であったりそういうものからどうやったらあ身を守れるのかっていうのは本当にもっともっとおを 本当は早く解決しなきゃいけないことなんだけどなかなか解決が難しいことでも考えるのを忘れちゃいけないことなんじゃないかなと思いますまた明日あそのリンクまあ明日というかここにもその、ね、去年の YouTube の概要欄にリンクを貼らせていただくのでまだ見たことがない方は是非見ていただきたいなと思いますでまた えー、私は震災後3年経ってくらいからずっと気仙沼であったり南三陸の状況を毎回1年に1回あの見に行ってどんどんどんど ん, ど ん, ん何もなかったというか本当に何もなかったんですね何もなかった状況から今ではいろんなうんそういう施設というか観光地にまたなれるように物産展であったりそういうお店がたくさんありますので。 まだ行かれたことない方は、まあ、コロナ禍ではありますが是非行ってあのい行こうっていうね、えー、場所があるんです実際学校が津波にあって、えー、まあ崩すことなくそのまま11年前の状態のまま学校の中に車が刺さった状態であったりとかその当時の写真であったりとかそういうのが飾られてる場所が あって、えー、トイレの方のお話を、まあ、VTR ではありますが聞くことができたりっていうのがありますのでぜひ皆さんまだ行ったことない方あ車椅子でも行けます私は車椅子になってからその移行の方には行ったので車椅子でも行けますのでぜひ皆さん、うん、見に行っていただけたらなと思います。地震大国なののでででね、えー、やっぱりりどこか頭の中で忘れががちではありますが まずは常に自分の身を守る方法をどうしたらいいかっていうのは少し片隅に置きながら生活していただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでねお時間になってきましたので、えー、次回のトークテーマ何にしましょうかね なんかこういういトークテーマ決めるのもすごい苦手でね<笑>ネタがネタがないっていいかと別にネタはあるんだけど何にしていいか分からない次回はえっ、ー、と3月14日ホワイトデーかなるほどじゃあ皆さんちょっとバレンタインデーはなかったですけどバレンタインデーホワイトデーのなんかもし気を思い出があれば是非お聞かせください とということで次回のテーマはじゃあホワイトデーバレンタインデ ー, バレンタインデーホワイトデーについて募集したいと思いますのでコメント欄にぜひぜひたくさんいただけたらと思いますはいでは皆さん今回もながらでラジオ最後までお聴きいただきありがとうございましたじゃあまた<音楽>